皆様ごきげんよう、ふさめです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2021年12月18日、不思議の的を20回のボス戦で、大ハマりしてしまいました。まずは魔法トーンを食らいました。それでもゴリ押しでいけるかなと戦っていたら、滑空おろしでとどめを刺されました。これは準備不足もいいところで、情報やピラトさんから忠告を受けてしまいました。というわけで、封印ガード 100% にして、再挑戦です。 2回目の挑戦は普通に死にました。カッコイオろしと旋風山は普通に避けられる攻撃だったようです。それさえ分かればもう安心ですね。一匹倒して、これはもう勝ったも同然だと喜んでいたら、世界樹の葉で復活させられました。それは聞いてないです。つまり、倒す順番を間違えていたということかもしれません。その動揺を隠しきれないまま、死んでしまいました。 それから何回か全滅を繰り返した後、ようやく倒すことができました。最終的な攻略法としては、序盤はサイレスの壺で呪文ダメージを減らし、残り1匹になったら、フリーストナイトの壺を使うというものでした。本当に色々と大変なボス戦でした。20回でこんなに苦戦してしまったのは、武器と防具の強化を割とスルーしてきたせいもあるかもしれません。ここからは、石橋をランドインパクトで叩くくらいの慎重さでいきたいと思います。